えー、改めまして明けましておめでとうございます。<笑>えー、うちの方はお中のののは、は、は、お中午後の方からの参参になりりまままます。す。す。す。会、でででございいいよろしくお願いいたしく願たそれでは1曲目の、えーと ヘイヨーヘイヨーヘイヨーヘイヨーヘイヨーヘイヨ の「当たる場所探して」「時に涙流して」「時に何か手にして」「時に何かをしな」 行きたい」<音楽><音楽> 「ひとねむきみちがえば」 「少年」